できたらいいのにできるさ俺が教えてやる部品を買って一緒に直そうもう二度と人に頼らなくていいやった店に行くぞおんぶしてくださいいえ何まさか歩かせる気じゃないですよね